コールバジョフ水族館ではありません、えー、サンピアザ水族館でございますねということで、えー、どうもこんにちははしたでーすちゃんと撮れてるかなあの全然あの画面を見てないんですけれどもはいということで、えー、こちら5月5日土曜日の新札幌サンピアザ水族館前でございます うん、ゴールデンウィークの、ねえー、後半戦残り2日でございますか、えー、やっぱりねゴールデンウィークということで数族お連れでいっぱいでございます今日はね子供の日でございますしねさて、えー、そんな、ねえー、ゴールデンウィークやることないわけではないんですけれども今日予定が夜からなんですよ夜から用事入っててそれで日中暇なんですよね<笑>ということでね久しぶりに土日替切符でも使って ちょっと札幌いろんなところ歩いてみようかなと思います明日の日常札幌編スタートでーすはいえーこちらは大通りテレビ塔前でございます、えー、時刻は1時44分でございますねえーゴールデンウィークの大通り公園なんかあんまり人の姿見上がらないなっていう気がしますみんな花見とか行ってんのかな花見、うん、今なんか花火って言っちゃったような言いするんだけどそういえばこの展望台さっきなんか チラシっていうかさっきポスター見つけたんですけれども明日までどうもほっぺにチューしたら1人分入場無料だそうですカップルでうんいやーほっぺにチューかして行ってみたいねけどチューする相手いないね悲しいねなんとなくいつも通りに歩いてたらいつも通りにすすきのに来て決まりました時刻は1時55分でございます でこのあんまり動いてない行ったことないところ行ってみたいなというのもあるんですけれども大体いい札幌の街は歩きつくさと言いますかそんなわけでございまして今どこに行こうか切実に悩んでるところでございますどこが一番動画映えするかなちょっと考えつつ動いてみましょう中島公園でございます静かな時間がね流れてますね 向こうにちょっとだけ桜が見えたりもするんだよなそして下これなんだっけカモだっけアヒルだっけアヒルかうんなんか泳いでますねうんこれ全然違う動物だったらごめん俺さあんまり動物用はあんないのよね実はまあこんな感じでねのんびりとした時間が流れておりますがやっぱりどうも天気はよろしくありませんねうん いやーそうだねせっかく春ですしもうちょっと桜咲いてるところとか行ってみようかなぼっち花火します寂しいけど丸山公園でございます桜はもうだいぶ散っちゃってますね まあ桜散っちゃってますけれどもえーちょうどお花見シーズンということでねえーゴールデンウィークの丸山応援たくさんのお花見のお客様でにぎわっておりますいやーこういうの見るとね俺もなんか花見やりたいなーって思うんだよね本当。こうなんかさジンギスカンとかさうーん焼肉とかバーベキューとかこういうところでなんかやりたいなってみんな と, みんなと一緒に思うんですよえ何行ったの全部日系 気にしないででそそこはあそうですね、本当に桜は散っちゃってますね悲しいことに北海道神宮でございますたまにおさい銭投げてお祈りの、うん、北海道神宮でございますたまーにねお参りしておみくじ引いてみようかなーってこう来るとあんまりないんでねせっかくだし 末吉か。末吉ってなんか、なんとも言えないです。うん。願い事他人に妨げられる恐れあり。嫌だな。うん。いやちょっとこれは参るぞ。うん。争い、利ありても負けます。最悪。最悪だね。いいことないね。うん。しかも恋愛良い人ですが、危ないって何うん。 良い人ですが危ないってで怖いなうんいやこれでねこれから5月ゴールデンウィーク終わった後仕事とかいろいろありますけど変なこと起こんないといいなうんなんか今回の結果不安だぞ「炭、えー、川炭川折口は右側でーす」って違うねはいいや合ってるんだけどさうん 隅、えー、川でございますえー、今日はね、えー、これからちょっと人と会ってご飯を食べる予定なんですよそれをお隅川にやってきましたなんか隅川にいる の, の久しぶりだないつぶりだろうえー、っと24時間でうん24時間で回った時以来かなそれぐらいかなと思いますさてそんなわけで、えー、これからね楽しい楽しい夜の時間過ごしていきたいなと思います別にやましいことはしないよ 酔ったよはした、うん、明日は酔ったよこれから帰るよ頑張って帰るよ、うん、多分これも全部あしたの日常として上がってるはずだからみんなさこんな酔っ払い人間好きになるもんじゃないよもうあー酔ったやばい酔ったうんあつ辛い、うん、完全にあそぶつけようでは<笑>ではははははは はーい。ということで、とも、酔い潰れて帰ってきたよ。完全に酔ったよ。飲みすぎたよ。やばいよ。これ以上飲んだら絶対明日二日酔うっていうか、今日の時点でもう多分明日二日酔用だよ。やばい。はい。ということで、明日の日曜、ご視聴いただきありがとうございました。うん。まあ、 今日はほんの一部ということで、今度また違う駅の場所とか探検しようと思うんで、よかったらまた見てやってください。ということで、本日ご視聴本当にありがとうございました。間違いなく飲みすぎた明日でした。みんな、バイバイ。さよなら。元気でね。